わわか る, でかるよ、ね、でさっきのちょっとコーヒー飲んだ子はね「お花綺麗ね」って言われたんですってだけどね先にお花褒められるよりも「綺麗ね」って言っていただけると勘違いでもね自分が綺麗なのかななんてずぶずしいよねお花は綺麗です今日この花をいっぱい咲かせたいと思いますとか最後まで見ていただけたら嬉しいです頑張ります今できるることを一生懸命やるだけ